平成29年9月2日3日の2日間阿蘇市で第7回大阿蘇元気ウォーク2017が開催されます今回のテーマは阿蘇のでっかい自然とおいしいものでおもてなし毎年大人気のこのイベントの魅力をご紹介しますこちらは9月2日の10キロと20キロコースのポイントになる薬院インバルユー 冷たい湧き水が疲れを癒してくれますいただきまーす乾杯おいし9月2日の20キロコースは内の巻温泉街を通過しますここはコースの途中にあるホテル前の足湯なんと。 飲むこともできる温泉なんです内の巻温泉は夏目漱石や与謝野鉄幹秋子夫婦も訪れた文豪も愛した温泉地遠方からの参加者には宿泊場所としてもおすすめですこのイベントの大きな魅力は阿蘇の特産品などの ししいおもてなしですコース途中のチェックポイントでは野菜などを中心としたそれまでの疲れを吹き飛ばしてくれるような嬉しい振る舞いがありますまたそこでは地域の人たちとの触れ合いも楽しみの一つ心も体もエネルギー満タンにしていざゴールを目指します9月2日3日開催の「 第7回大阿蘇元気ウォーク2017は2日間で6つのコースをご用意していますそれぞれの体力に合わせて5キロ、1 0キロ、2 0キロのコースからお選びくださいまた8月10日まで事前申し込みを受け付けています電話ファックス郵便振り替えまたはインターネットからお申し込みくださいなお参加は大会当日でも受け付けています詳しくは 大阿蘇元気ウォーク実行委員会事務局「0 9 6 7 2 2の3 1 7 4阿蘇市観光課内までお問い合わせください阿蘇のでっかい自然とおいしいものがあなたを待っています